麺のすごいやつ新登場コーンとチャーシューがすごい浜公がいるんだから間違いない銅三麺の生タイプラーメンすごいやつ「んんラヴィッ札幌黒ィベル もしもし今アラバマ今日ちょっと遅くなるわ今どこアラバマどこだからアラバマレベル5つくだろ、ね、アラバマ倒れたらな、はいボスで渡るアイモードから自民党はおじいちゃんおばあちゃんも大事にする制度なんだろうだから制度を作ったんだろ困ったことは直せばいい可愛い子供たちのためにも頼むよ自民党